皆さんこんにちは。こんにちは。水戸藩女坂小連です、えー。昨年秋に引き続きまして、今回もまた、えー、お, お声かけいただき、このステージに立つことができました。畜生女坂ま祭り楽しみに足を運んでくれた方、また三つ、えー、の駅に立ち寄った際に何かやってるぞと、えー、足を止めて見てる方、いろんな方いらっしゃるかと思いますけれども。 一人でも多くの方に、よさこいの楽しさ、魅力、そして、水戸館よさこい連の力強い演舞、えー、見てもらいたいと思います。どうぞ、ご再演のほど、よろしくお願いしますお願いします生きる明日を掴み取れいつ 積み重ねてきた敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日をつかみ取れ己が力でその道を切り開けここからが勝負だ ありがとうございました。